次の曲はですねえっ、ー、とあ、じゃあですね「角町」を踊りましょうでねあのね、踊りの皆さんねだんだん踊ってると下がってきちゃうからどっどん前ねそうねはいはいじゃあ行きましょうね「角町」という曲ですこちらはですね大変ノリのいい曲になるんであの、踊り子さんも踊れる方いらっしゃったらぜひ踊ってくださいでは参りましょう進撃の役と最後の曲で「角町でーす」です構え Thank you.